鉄道チャンネル皆さんどうもこんにちは燕熊です本日はですね博多丸井3階特設会場にあるレンタルレイアウトゆ鉄道さんへ遊びに行ってまいりましたこの動画はその時の動画でございます是非お楽しみくださいそれではどうぞ いかがでしたでしょうか本日の動画はここまでです。短い間でしたがご覧いただきありがとうございます。またチャンネル登録やいいねを押してもらえるとものすごく撮影の励みになります。ではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。Goodnight!